こんにちはミエです。こんにちは森水奈です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。<笑>まあ、今年もです。今年もよろしくお願いしま す, す。今年もよろしくお願いします。お願いいたします。<笑>えっとまあ今日、まあ、何やるかっていうと前回ミエちゃんがあの初登場しまして、えーえー、その時に、まあ、ベストスコアが105、はい、って言ってたんでまあ今年はまあやっぱりもう100切り企画だろうってことで。 <笑><笑>ね、<あ>の<笑>勝手に始まっちゃってます<笑><笑>はい<笑><笑>もっちゃんにも事前にちょっと動画見てって聞かれる、はい、事前にどうですかそうですね、まあ、ちょっと拝見させていただいたところ、ただ、もうちょっと距離は出てくるかなって飛距離的な部分、うん、あとは、まあ、通常、練習場は行かれてるんですよね、普通の練習場は。 なんでその打つことに関しては問題ないと思うんですけどあとはそのラウンドゴルフ場でよくある傾斜とかバンカーとかそういう練習実践的な練習がちょっと必要なのかなと思ってそこでちょっとお伝えできることがあればしたいなぁとは思いました100切りはいけそうですかじゃあいけると思いますもちろん全力でサポートしますしただあの 気持ちも気合も必要なんです、ね、<笑><笑> 本, 人<の><笑>本人の気合が一番。<笑>はい。はいね、<笑><笑>あの結構動画の百キ企画って<笑>、はい、ぶっちゃけリスクあるんですよ。<笑>はいはいはい、やっぱこうやらせがないからやっぱ結構ある程度こう練習もしないと、はいはいはい、なかなかいかなかったりとかっていうのもあるんですけど、もあの動画まあ僕実際立ち会ってこれいけるだろうと思ってちょっとあえて。はい。 <笑>はいでって感じなんでまあ視聴者の皆さんもまあいつ100切りができるのかっていうのを楽しみにしながらま あ, あと森ちゃんのレッスンも100切りしたいよって方からしたら結構貴重なレッスンだと思いますのでまあぜひ楽しみに見てもらえればいいなと今日は森ちゃんおお願いしますお願いいいしししまますすははよろく今日はちょっと飛距離面とかちょっと見ていきたいのでまあ打席でちょっと打っていただくところが最初で次に傾斜地ですね のの練習、はい、でその次はバンカーですねバンカーの練習で最後にパターのちょっと方をお伝えできればなと思うのでこの練習場が全部あるからね全部あるんですよしかも今日はあのレアで天然芝の方で<笑>はい芝打席の方から本番さながらの練習をできる練習場ということでフル活用していきましょう<笑>そうですね<笑>なかなか ないですよねだふ<笑>、ね、ったらもろ出るっていうねいいやいや<笑>さっきちょっとなんか体ならしでやったらそれもちょっと直していけるように、はい、頑張っていきましょう、はい、お願いしま す, お願いします<笑>じゃあちょっといつも通りはり、い、打って い, ただいて分かりました、はい、何球かお願いします、はい、あっ、うん Okay, okay これいつも通りじゃないですうんおい、うん、しい OKOK。Okay, okay それってやっやぱトップとかダフリとか出やすいですよねはい、うん、そ, うそうですねし距離も出ないしはい、うんうんうん、方向だけいつもなんかこうなんとなくまっすぐかなって感じですけど縦の距離がちょっと安定しないっていう感じしない で, すし な, いですなるほどなるほど OK です全然 ちょっっと手元構構ええててもらっていいですか、はい、構えますかまその状態でその手袋してる方の手左手だけ離してもらってでダラーンと垂らしてもらってそうで本来グリップってこのダラーンとした位置で握ってあげるんですけど今美優さんの場合多分グリップの方が前でちゃってますよね。はい、そ, そうすると手手元がが高いんんでで首が伸びちゃうんですよ<笑>ロックされちゃう形になるんで、はい、ヘッドが走っていかないんですね。 そう、力入りすぎちゃうんでなんでだらーんと垂らした位置に右手でクラブ持ってきてあげてそうそうそ う, そう い, いきますよいいっすおまかいいつも通り構えてもともとこんな感じ、うん、そうで後ろから見てもらうと肩よりも前にグリップが来ちゃってるんですよわかりますかねなんでだらーんと垂らしてもらってこの状態のところにグリップを持ってきてあげるさあ そ, うそっち こっちですダラ、はい、ーンと垂らした位置で握ってあげてるんで一番力がが入ってなない位置がここになるんですよ、はい、そ, うそれよりもずれてるってことはどっかしらもうすでに打つ前から力が入っちゃってる状態になるんで一番大切な力を入れなくちゃいけないインパクトの時に力が入んない状態になりやすいんですよ。そそそううう まあ、手元の高さに関してはさっきのヘッドが走るか走らないかに影響していきますよ左右に関しては手元が中に入っちゃうとロフトが寝ちゃうのでこれだけで距離が落ちていっちゃうんですねへえそうそうそ う, そうそうそうそうそ う, そうなんですね<笑>だから前後も左右もってなっちゃうと大変だと思うんでそれを1個にまとめてあげるために左手だけ離してダランとした位置で握ってあげれば 前後も左右も正しい位置に持っていけますよと。えー、<笑>これだけ改善すれば。<笑>そうです。それだけでも距離も伸びてきますよ。ええー、<笑>何それ。本当ですか。太郎のとしたところで。ここで。うん。さあさあさあ。うん。おんか オ, オッケーでしょう。違和感ありますよね。違和感あります。<笑> うん美味しい美味しいいいですよ。逃げずに頑張りましょう。はい。<笑><笑>うんナイスラッシュナイスボールです。<笑><笑>うん、オッケーいいですよ。<笑>さあさあさあささ、うん。オッケーナイスラッシュ。<笑> いいいじゃないですか<笑><笑><笑>ー、えー、でもなんかこんなに変な感じなんか手元すごい下がってる感じそうですねすごいやっぱ癖がそうそうそうオッケーオッケーそうそうそうオッケーオッケーいいっすよナイス元のスイングだと多分 YouTube 見た時もそうなんですけど多分トップでいきなりクラブバタンって はいはい、倒れたいってか誰かに言われたことあります、はい、<笑>あります<笑>ありますし悩んでました<笑>悩んんんででままししたた<笑>なんかもう手首をもう固定しなきゃみたいな こ, うここでこうぐらついちゃってふにゃっていうかなんかこうそう折れるやつ折れちゃうそう落ちちゃうそうですそうですれう そ, うそれもちょっとそれだけで改善できるんですよトップでのクラブの動きちょっと見ててもらっていいですか、うん うん、ナイスーナイショートップちゃんと止まってるきれいな止まってるた<笑> そ,、えー、だからそれはなぜかというと左手の手首の角度にあるんですよこっち、はい、そうです今までは肩よりも前に出てるんでピーンって伸びた状態ですね、うんうんまあ、その伸びた状態で上がっていくんで方向性は安定しやすいんですけど、うん、フルショットなんかになった時に、うん、伸びた状態このままでトップ持っていくのとか変な感じするじゃないです か,、うんうんうんだから ッ そ, う そ, う そ, う そ, うその折る度合いが変わってくるとヘッドの通る道が変わっちゃうからボールもちょっと当たりにくくなってきちゃ う, へーう手元下げてあげると手首にちょっと角度 で, できますよね。 それを維 持, し維持したまま上げるっていう形はもともと皆桜さんの場合できてるんで最初に作っておいてあげるとその角度を維持したままできるからこれ以上折る必要がないって体が話してくれるんですへーそういうのがタップでクラブが遊ばなくなってくるんであなるほどそうそうそう<笑>構えの時点で意識すればって嬉しいですね簡単ですよね。 そうね動き修正するよりかは、えー、すごい楽です<笑>もう動いちゃったらもう頭なんかもう337は<笑>、ね、考えてるよう な,、ね、ないので<笑>でもこの構えの時に修正できるなんて誰でも意識してできそうそう簡単にできるんで<笑>は<ーい><笑>うん OKOK いいっしょ だいぶね綺麗になったなりまし た, た<笑>ありがとうございます<笑>あとねやっぱね距離が欲しいですよああはいあとはどんな感じ向合い<笑>そうちょっとでも今でも直したばっかだから構えてから打つまでがちょっと長いんで、はいはいはい、構えたら一秒以内にもう始動し始めちゃう。 そ, その間に。ガチガチしちゃうんですよね。あさああれしようこれしよう確かに。してます。<笑>そうでね、えっと。これおどうしてとか言って頭の中で考える確かに。<笑>そう、ね、ちょっとゆるゆるで。そうそ う, そうボールにセットしたら、はい、まあ2秒以内にもう上げ始める。はい、分かりました<笑>やってみます。<笑>うん。オッケーオッケーいいですよ。 やっぱりあれやこれや考えてもよくないんですか？<笑><えて><笑>よくないですよあの基本的に一回のスイングで意識できることして二つまで。二つ。うん。そうそうそうそうそうそう。うん。オッケーオッケー。あ結構綺麗になってだいぶリズムよく打てるようになってるから、<笑>あとはちょっと。 飛距離ってところなんで、はい、ちょっとそれはあの、まあ後半に続くみたな感じで。はい、続きまして、次の動画で。はい、飛距離、<笑>お願いします、はい。お願いします。<笑>みーちゃん、ちょっとおさらい的に、どんなの習いました。今、えっと、うん、手首は。こうつん、ここ、もうちょっと、うんうん、こう、この角度でそ。そうですね。全然違う。本当ですか。全然違う。 そんななんだ、なんかまだ見れてないから客観的に。<笑>そんなに違いますかね。全然違いますよあじゃあ。ちょっと僕のさっき撮った携帯見せてあげて。はいはい、これが最初。はい、これが。こんなか こ, <笑>こんなだけですか。<笑> どっちがうまそうに い, いやいやもう全然後者ですし後者はんかちょっと違和感でしかないんですよ今あなんか実際に握ってるとねもうすごい下でなんか構えてるなんかどんな格好して構えてるんだろうって思ってたんですけど<笑>こうやって見るとえこん な, なん上半身の力感ないですよねこうやって見てもらえた<笑>いいここらの。<笑><笑>じゃあ 自分が思ってるより全然なんか普通の格好をしてるんでえええって思いました。へえ、おかしいですね。もう、ね、納得してもらった感じでた、はい。じゃあひつぎもちゃんお願いします。納得しないと。はい、<笑>えー、怖いな。オッケー、ナイス。